今日は座ってできる骨盤底筋トレーニング一緒にやっていきましょう。このね、座ってできる骨盤底筋トレーニングができるようになると、もう24時間いつでもできますよね。バスに乗ってる時、電車に乗ってる時、自転車に乗ってる時車を運転してる時、ご飯食べてる時、もう仕事中いつでもできます。そしてやってることはね。他の人にバレないのが一番いいことですよね。はい、それではね。やっていきましょう。 はい、それではまず股関節周りほぐしていきますね。右膝を胸に抱えて、ぐーっとこのお尻、ここ伸ばしていきましょう。で, できれば胸ぐーっと開いて、背筋長くお尻で椅そを押すようにして、ぐっと胸開いていきましょう。でこの膝頭ぐっと胸に近くして、息長く吐いていきます。 はいそしたらこの足を左の上に4の字でかけますこういう感じで足首曲げていきましょうで吸って吐いてもうね両肘足の上に置いてぐーっと体重かけていきましょうもう上半身の力全部抜いて で, できればこのおへそがこのすねに近づくようなイメージこうじゃなくて こうおへそがすねに近づくイメージでぐーっと体重かけていきますでこのね右のお尻の外側が伸びてるの感じていきましょうふーここ伸びますよねふぅ長ーく吐いてはいそしたらゆっくりと股に戻りましょう反対の足いきますよ左足をぐっと抱えてきて お尻ででね椅子を押す力でぐーっと背骨伸ばして左のお尻ともも裏しっかりと伸ばしていきます肩の力ね抜いていきましょうはいそしたらこの足を右のももの上に四の字でかけてでちょっと前にちゃんと、ね、足がねしっかりと床につくようにしていきますで両肘を 左の足の上に置いて吐いてるとできればね正面見ておへそをすねに近づけるイメージです左のお尻の外側あとね股関節ほぐしてから骨盤底筋トレーニングやるとすごくね効果が高いのではいそれではゆっくりと起き上がります で普段電車の中とかねバスの中とかちょっとこうやって座ってる時間があるなって思ったら足がねべったりつくところまで前に座っていきますまず骨盤後ろでで骨盤前骨盤後ろ骨盤前これ何回かねやっていきます吐、はいて吸って さっきね、もし動けるような状態だったら手前と後ろにして背中もあと胸もほぐしてもいいですよもしね動けるような状態じゃなかったらこういうふうに少しこうやって股関節周りほぐしていきます 骨盤底筋トレーニングやっていきましょう。まずはこの寝っ転がっている骨盤をぐーっと立てます。で、この手をね。こうやって置いた時に。この腰骨とこの恥骨の位置が横から見た時に同じラインになるように。これは？こうこの腰骨が後ろに来てますよね。これは腰骨がちこっよりも前に来てますよね。こうでもなくて。 こうでもなくてちょうど真ん中、横から見たらね、この手のひらが見えないような状態。そこで、今ちょっとね、座骨っていう大きな骨、ゴリゴリした骨で椅子、当たってると思うんですね。でそこで、息を大きく鼻から吸って、まずね、お腹膨らましましょう。腹式呼吸やっていきます。吸ってお腹膨らまします。で、口から吐いて、お腹へこむのを感じていきましょう。 その時に肋骨も全部締めて吐き切っていきますよあと2回いきます吸ってお腹ぷーっと膨らませて吐いて吐いて吐いて吐いて口から、ね、しっかり吐いていきますはいあと1回いきましょう鼻から吸ってお腹ぷーっと膨らませて吐いて 吐いて吐いて肋骨もぐーっと締めていきましょうはい、そうしたらこの状態で骨盤底筋トレーニングやっていきますね息大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて口からしっかり吐きながら骨盤底筋ね、このお尻で 座椅子この座面をグーッと押すようにしておへその位置をね、上に 1cm でもいいです上に上げるイメージもう肩はね、上がっていかないように肩はそのままおへその位置だけ上げていきますで吸ってリラックスこれ10回いきましょう口から吐いてお尻でね、お椅子をグーッと押すようにしておへそちょっと、ちょっとでもいいから上に上げていきます 息吐いて吐いて吐いてはい吸ってリラックス3吐いてお尻で座面を押しておへその位置上に上げていきますこの時肋骨も締めるようにしていきましょうお腹ねかなり硬いですよはい吸ってリラックス4吐いて お尻で、恥骨で、恥骨じゃない、恥骨と肛門なりの膣、膣の部分でぐーっと椅子を押す感じです。はい、吸ってリラックス、四、吐いて。お尻で在座椅して、頭高くする、でもね、肩は上がっていかないですよ。はい、吸ってリラックス、五を吐いて。 吐いて吐いて吐いて吐いて。押して押してはい吸ってリラックス6吐いてぐーっとねお尻ではい吸ってリラックス7吐いてお尻で床を このね椅子を押すイメージ。おおよその位置一センチ高く、はい。吸ってリラックス。吐き、吐いて。肩はね上がってからリラックスです。はい、吸ってリラックス。吸う、吐いて。 吸ってリラックス、10吐いてはい、リラックスしましょう、はい、はい、いかがだったでしょうか、たったこれだけ、もうね、椅子に座って、お尻で座面を押すようにして、およその位置を高くするで、吸ってリラックス。 この繰り返しです椅子に座っている時バス電車車自転車もう何でもいいから座っている時あちょっと時間あったって思ったら是非もう23回でもいいのでやってみてくださいこれが身についてくると座り姿勢もね本当にきれいになりますだから絶対こういうのでやってもおへそ上に上がらないので必ず骨盤を立てて骨盤を立てておへその位置を上げるっていうように。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 そう私もね4回出産自然分娩にしてるんですけどもうね毎回この骨盤底筋トレーニングをやるだけで。 深いこの骨盤底筋トレーニングをすることによってもう本当にねあの今もそういうトラブルもないですし更年期症状もなくもう今健康に過ごせてるんですね。でそれってもう本当に、ね、この骨盤筋呼吸のおかげだなっていうふうにすすごく思うんですなのでもしねこれをもうテクニックを覚えてしまうともう本当にねジムとかなんか行かなくてももうこれをするだけでお腹もへこむしくびれもできるし深い呼吸ができるから体の流れも良くなるしいいことばっかり なんですよ。なので、ぜひやっていただけたらと思います。それでは、また。